皆さんこんこにち は, こんにちは、えー、梅雨が明け本格的な夏がやってきました、えー、学校も夏休みに入り夏の思い出作りとして旅行やレジャーなどお出かけする過家庭も多いのではないでしょうか、えー、そんな中阿蘇市では夏の素敵な思い出になるイベントを企画しております、えー、今回のようこそ視聴室では 夏真っ盛り阿蘇市のイベント情報について、佐藤義之阿蘇市長に教えていただきま す, よいいます。よろしくお願いいたします。まずは今年も阿蘇市恒例の夏祭り、そうですね、やってきますね。皆さんが楽しみにしておる、うん、特にあの子供さんは夏の思い出として、すごく楽しみにしておる 夏,、うん、夏祭りが、ま、は、た、い、あ, あの八月の十五日は、うん、あ波のの高原農業祭り。うん そして8月の19日はあのこの麻生の市民の復興を図、はい、ということを今計画をしております。あのそれぞれすごく楽しいイベントがたくさんありますので。うんはい あの期待をして参加していただければと思ってます。はい。まあ阿蘇市ね地元の方はもちろん、はい、市外の方も大変楽しみにしていると思います。はい、阿蘇市の夏祭りまず今、えー、お言葉出ました。8月15日開催の、うん、波の高原農業祭りについて教えてください。はいはい、もうあの34回を数えることになったんですね。うん、あの市の青年部の皆さん方が、うん、山名のつかみどるとか。うん あるいはあの子どもたちが練習をした成果で太鼓とか、うん、そしてあの浪野の中学校のみんながあの伝統的な神楽とか、うん、その他にもいろんなたくさんのイベントがありますので、うん、ぜひともあの参加をしていただきたいなと思うこととちょうどあのお盆の時ですから外に出ている浪野出身の皆さん方も楽しみにしてこのお祭りに あの参加してくれますので、うん、あのなかなか懐かしい、うん、あの顔ぶれと、ね、あのやっぱ突然お会いするということもあると思いますからう、はい、そういうものもあの期待しながら、うん、あの皆さんあの参加していただけるとありがたいと思いますし、はい、それと同時にそういうイベントが終わった後は、うん、思いっきりあの霊涼な、うん、高原の夏を楽しんでいただく意味で、うん、思いっきり。 花見もたくさん、上がってまいりますので、はいえー、どうか、夜空も満開になりますので、うんうん、楽しんでいただければと思ってます。はい、あのね、ヤマのつかみ取り、いつもニュースの映像で見るんですが、まあ商工会青年部の皆さんによる、ね、あれとてもね。そうそうあの毎年元気ですよね。なかなかですね、やっぱりあの僕も参加したことあるんですけど。そうなんですか、ええ。あの水槽の中に入って、はい、さすがやっぱりあの水中での。うん あ の, ヤマメの逃げ早いですね<笑>なかなかつかむことができないから<笑>、はい、できたらあのこの四隅にありますけど四隅の方で こ, の追いこう追 い, 追い込んでパッと取ることをあのちょっと研究をされたら。 いいんじゃないかなと思いますけれども。はい、あの視聴家だねつかみ取りのポイントも今出てきましたけれども<笑>、はい、ぜひ波のあの伝統芸能も堪能できますので、はいえー、8月15日。日ねえー、はい、えー、波の下グラインでねえ道の駅下グラインで開催されますぜひ、はい、おいてください、ね。時間はちょうどあの5時からだったと思います、はいはいね。はい。そしてもう一つの夏祭りですね、はい、8月19日土曜日内野牧商店街周辺で開催される、はい。 阿蘇市民復これはあのそもそもは今まであの大阿蘇日の山祭りと称して、うんはい、2日間にわたってあのいろんなイベント、うん、子どもみこしとか、うん、あそしてあの総踊りとか、はい、そんなことをやってたんですけれども、うん、昨年の熊本地震によって、うん、あのきょ今回はまたあ一生にあの一日だけ。うん 思いっきりあのいろんな楽しみを凝縮したものにしていこう、はい、ということもあって、う、えー、の巻の商店街のところですが、うんまあ、なんと約600メートルの露店も出てまいりますし、うん、また、そこの旅館組合の皆さん方の肝入りで、うん、九州プロレスの復興 の,、うん、あの元気を与えてくれるイベントですか。ろ地元で あのアソネイチャーランド、うん、いろんなあの面白い企画とかあまたあのパンクですかあがいておった、はい、あのカドリー・ドミニオンさんの移動の動物園とか、うんはい、あ, あるいはあ他にもいろいろあの商店街の有志の人が、うん、あのイベントをたくさん計画をしておりますので、うん、あのぜひとも参加をしていただければと思っておりますけれども。うんはい あの合わせてこのお祭りでは中区2 0日の2日間、はい、阿蘇内巻温泉郷感謝祭そうですね温泉無料開放かね、はい、あの無料開放をしていただけるということで、はい、すごくありがたいなと思ってます、うんまあ、日頃 の, あのこう疲れと、うん、またあの夏バテの疲れもあると思いますから、はいまあ、せっかくの無料ですから、はい、しっかり入っていただいて、うん、あのこの疲れを取っていただければと思いますけれども、はい なお、この温泉の無料開放については対象施設が12の施設となりますので、うんうんまあ、事前に、ね、行かれる方は、えー、確認をしていただくと、ね、い, いと思います、はい、さて、えー、ここでもう一つイベントを今日はご紹介しますが、えー、9月に入りまして、ね、2日と3日の2日間、はいえー、今年も大和そ元気ウォーク開催されます、あのー、これもあの健康が一番健気が一番なんだと。ね ということもあって歩くことによって、うんえー、あの楽しんでもらおうということで9月の2日と3日にやりますけれども、はい、それぞれ20キロとか、うん、あの10キロコースいろんなあの楽しんでいただける場所を設けております特にあの2日の日は、はい、長野オリンピックのメダリスト の,、うん、あの岡崎智美さんですか、はい、来ていただいてまたあの盛り上げていただくことになっておりますので。 ぜひともあの多くの方に参加をしていただきたいということと、うん、そのコースの中には魅力的な、うんまあ、商店街もありますけれども、うん、スイーツとか、はい、あるいはあのそういうエイドステーションというんですか、うん、そこにあのそ の, あの新鮮な、うん、あきゅうりとか、うん、あそういうもののトマトとか、うん、冷やしてあの皆さん方各所地域で、うん、あのお待ちしておりますので。うん あの今日2日と3日の日は、うん、ぜひともご参加いただければと思ってます、はい、あのコースの中にはですねあの内の巻温泉街もあったりしましてあ、はいまあ、そこにはあの皆さんご存知と思いますが夏目漱石や与謝野天満明子夫妻も訪れた、まあ、文豪のねでこれにちなんだコースも何かあるたうしす ね, ですねちょうどあの昨年が、はい、その漱石先生が熊本に来られて 120周年ということとでで、うん、計画をしておったんで す, うんですところがあのもう翌日あたりすごく台風が来て<笑>、はい、もうやむなくうあの中止をしたと、まあ、すごくあの幻のコースになっておりますので、はい、<笑>今回はあのそれをぜひとも実行しようと思ってますから、はいうん、これはすごくまたあのいろんな意味で。 興味のある、うん、楽しみが増えるコースではないかなと思ってます。はい、えー、なお、この、えー、イベントのコースなんですが、初日二日目ともに。三コースずつ、五、うんえーね、キロ、十キロ、二、う、十、ん、キロが一つずつの。別のコースが二つ、二、うん、日目もあるので、はい、まあ、種類の違うものとしたら、六つの。 コースが楽しめるようになっていますので、うんでねうん、まあそれぞれの体力に合わせて皆さんぜひ、はい、コースを選んでぜひともお越しいただきたいと思います。はい。九、えー、月二日三日両日開催されます大和ソゲンキークの参加申し込みなんですが、八、うん、月十日木曜日までとなっております。え、うん、こちらは事前の申し込みで、えー、当日の参加も受け付けていますので、え、うんうん、まだねご予定がという方は十、はい、日以降もあいけないかなとね、はい、あの探ってみてください。 えー、なお、えー、詳しくは、えー、今回ご紹介したお祭りですね、えー、波の高原納涼祭りと大阿蘇元気ウォークについては阿蘇市観光課、うん、そして阿蘇市民復興祭りについては、えー、阿蘇市のまちづくり課までお問い合わせください。はいね、さあ市長恒例のクイズ<笑> お願いしますのクイズです、ね、<笑>ちょうどあの地方創生もありますし、うん、あのこれからの地域の活力化ということもあって阿蘇市の方としてはこの素晴らしい景観をよりあの楽しんでいただこう、うん、ということもあってあの自転車を一つのツーリズムにして、うん、サイクルツーリズムですか。はい それをあの今チャレンジをしているところですでそ の, あのサイクルツーリズムのですねこれがあの学校と称してあのまあ略称で言えば4文字ですけれども何という何何何何ということなのかあのまあヒントは今あの古川さんがちょこっとあのボードを見ましたけれどもそのボードの中にもその4文字が。 はい一貫と書いてありますので、はい、これがヒントです。はい、え、あの多くのあのご応募をお待ち申し上げています。うん、はい、まあ市長が今おっしゃったですね。あの日本日本財団とキリンビル株式会社とのね、あの、えー、復興支援の。うんえー 支援金ですね、うん、そうですね、はい、そちらも、はい、あの、えー、い, ただいたニュースも、えー、7月の WebTV 朝でいいー、はい、出ましたね、はい、ちょうど日本財団とキリンビールと環境省さんのご協力も得ながら絆、うん、プロジェクトと称して、うんはい、そこでもあの た, たくさんのご配慮を頂いておりますけれども、はいはい、それに関連すする事業です、うんはい、ぜひニュースの方も合わせてご覧ください。はい えー、今月のようこそ視聴室は、えー、8月の阿蘇市の夏祭り、そして9月に行われる、えー、大阿蘇元気ウォークについても、視聴にお話を伺いました。ありがとうございましたあどうも。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、阿蘇乙姫農園より、阿蘇コシヒカリの米粉300グラム入りを3名様にプレゼントします。原比原農薬で作った アソコシヒカリの米粉で、小麦アレルギーの方には代用品としてパンやお菓子を作ることができます。こちらはショッピングサイトアソモで取り扱っていて、8月からは今年の新米の予約受付も始まりました。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えを寄せください。締め切りは 8月31日木曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。今年7月から阿蘇に戻ってきた JR の観光列車の名前は、の答えは、阿蘇ボーイでした。たくさんのご応募お待ちしています。